で、まあ本当に海辺で寝たので、あのー、目の前には青い海と。 空が広がっていたというまあ、完璧なね寝起きだったんですけれどもなので今日はね、えー、早く、えー、活動をスタートしてですね今マクドナルドの作業をしております、えー、今僕たちの日本一周のそういった撮影プランというか計画は、えー、もちろん、えー、昨日もね1日中撮影していたりとか結構、えー、撮影に対するね時間は多いんですけれどもやっぱり撮影すると同時にやらなければいけないのは編集ですね編集とかあとは、ね 次回の動画の構成を考えたりとか、そういったまあ思考に、えー、思考を凝らす時間っていうのはすごく重要だと思っていて、えー、なので、えー、こういった Mac で、Mac とかスタッフとかで作業をしながら、あのー、コンテンツ制作をしているという次第になっております。はい、えー、そういったまあ日本一の活動もね、カジュアルに皆さんにお伝えしながら、えー、今日のテーマにてお話したいと思います。テーマというか、お便りですね。世界の大川さん、こんにちは。 うん、違います。まだ世界じゃないですよ。これから世界にな、世界の王冠になりたい王冠です。はい。毎朝7時にアラームをかけ、聞きながら歯を磨いています。先日、今後アメリカに行くと、えー、おっしゃられていた、すけさんが描く渡米について聞きたいです。はい。今回のテーマはですね、あの、王冠はアメリカに行くみたいな感じの、 あのー、まあ、第、第二点お話しさせていただくんですけれども、まあ、これなんでお話しするかっていうと、まあ、結構ね、僕の、まあ、その、今日かな。 今日というか、このポッドキャスト聞いてる方も見てると思うんですけれども、アメリカにじゃな い, い、夢について語る動画だったりとか、トランスサロンで、えー、もうアメリカに行くっていう話をしたりとか、まあ各種 SNS でももうアメリカに行くっていう内容は伝えていると思うんですけれども、あのー、それに関して皆さんに再度共有しなければいけないなっていうことがあったりとか、どういった思いで行くのかっていうのを再度このポッドキャストで振り返っていけたらなというふうに思っております。 えー、まずね、なんでアメリカに行こうと思ったかっていうと、まあ、それはやっぱ憧れはありますよね。 あの、夢動画でも語ったと思うんですけれども、僕はやっぱ世界に名だたる企業を作りたいと、えー、っていう志があったときに、えー、その道まで最短距離というか、まあ、効率的に進むべきなんですね。近道なんてないんだけれども。で、日本のこういったクリエイターとか起業家とかを見ていても、もちろんね、すごい起業家さんとか、すごいクリエイターさん、アーティストさんって、えー、腐るほどいるんですよ。 めちゃくちゃいるんですけれども、言うてドメスティックじゃないかっていうのが僕のこの、なんて言うんだろうな、あの、若き精神の心から発する、まあ、コメントでして、やっぱり日本っていうこのスモールな場所でのビジネスなり、クリエイティブだと、やっぱ世界が狭すぎると。 じゃあ、じゃあ世界を圧線している、まあ、企業さんって何だろうって考えると、まあ GAFA でありね、えー、マイクロソフトであり、ネットフリックスでありっていうのが現状としてあって、えー、そういった企業体が生まれた、まあ、環境はシリコンバレーなんですけどもね、アメリカの。で、アメリカのシリコンバレーだったりとか、えー、まあハリウッド系だったらロサンゼルスとか、まあそういった環境にやっぱ夢はありますよね。なんか、 そう、夢語りでも話したように人間ってやっぱり自分の情報とか経験によって視野が広がるので、視野のその、 なんて振り幅が変わってくるので、えー、その自分の視野を日本国内からグローバルに広げるためにも、僕は絶対アメリカに行くべきだなと思ったし、えー、特に僕みたいな人間って環境で成長スピード変わるし、えー、学びの速度も圧倒的に変わるんですね。なのでこういう排水の陣じゃないですけれども、自分をこういう、なんてだろうな、あの、追いやって、もうアメリカに行って、なんかその、 もうなんていうんだやらなければいけない環境を作ることによって生み出すものってのはすごく多いし、で、会社のメンバーもそれをね、理解してくださっているので、えー、こうやってアメリカに気軽に行けるような、まあ、環境ができてるのかなっていうのは現状としてあります。だから僕としては、やっぱりこの、なんていうんだろうな、今まだない新しいものを生み出すために、 時間をフルコミットで卒ぎたいなっていう思いがあって、えー、それがまあアメリカに行くというふうにまあ決めたきっかけですかね。ただ、えー、このまあ配信とか、SNS で発信するときに多くの人に言われるのは、まあコロナ時に今行けるんですかとか、まあそういう、まあありきたり、ありきたりな質問ばかりなんですね。で、今行けるわけないじゃないですかってのが僕の結構シビアな返事でして、あのー、やっぱりコロナ、ね、コロナの状態に、 なんか気軽に行って、じゃあビジネスできるかって言われたらそうじゃなくて、やっぱりそのコロナが落ち着いたタイミングで日本一周が終えた時に落ち着いているっていうのもちょっと想定したんですけれども、この感じやっぱさすがに、えー、世界中は落ち着かないなっていうふうに思っているので、このコロナが落ち着いて、え渡、ー、米とか海外に行くっていう、あの、この行為が、まあ、何も問題なくなった時に、えー、しっかりその選択肢、 を取ろうかなというふうに思っています。なので、僕はね、アメリカにはそういった目的で、そういった時期に行くというのを先にお伝えしたいと思います。で、僕がね、現在やってトランスサロン、動画コミュニティではですね、あのー、ま、あまりね、その大川祐介っていう存在は、クライアントワークとか、えー、外部のそういう企業さんから依頼されて何かをやるっていうものじゃなくて、トランスインクも今そうなんですけど、自ら想像していく、何かを生み出すっていうことに思考をフルコミットで割いていて、 もちろん会社だったら、あのー、新しい、その、ま、だ今、今ない革新的なそのプラットフォームを生み出すし、えー、動画の教育事業ですね。えー、ンスパー p e r っていう、本当にその、あなたが作りたいものがあったら、そこの結果にコミットしてやりましょう。っていう動画版ライズアップみたいなものだったりとか。で、僕で言うと、やっぱオンラインサロンでクライアントさんはいない状態。本当にその、 なんて言うんだろうな。いつも応援してくださる方から支援を募って、その集まったお金でまだみんなが見たことのないような面白い物語を作っていくっていう、まあ本当に想像しながら生きているんですね。で、これ僕たちの活動がなんか決まりきったあのことばかりしてたらめちゃくちゃ思んないんですよ。だって僕がですよ。じゃあ毎回、えー、今回のクライアントさんは何々です。 で、まあ、今回はね、こういう表現をしたいから、えー、こういうふうに撮らせていただきました。よろしく。っていう記事を書いてます。で、別日にまたクライアントさんがいて、えー、こういった仕事なんでこういう撮り方してますで。気づいたことはこうですって言っても、なんか面白くなくないですかあの、だってこの意見って大川雄介である必要がなくて、えー、CM 業界とか広告関連に携わっている人だったら全員書ける記事なんですよ。 情報だし、えー、そうじゃなくて僕の発信するこの事柄ってのがすいませんねちょっとあの車がなってしまったんですけれどもあの僕が、えー、オンラインサロンで心がけているのがまだ誰もが、えー、見たことない聞いたことのない、えー、新しい物語を 皆さんにお伝えする場所だと思ってるんですねだから大川祐介やトランスインクが世界一面白いことをやっていないと、あのー、こんなに今現在 1,300 名いて 1,400 名も近い状態になってるんですけれどもトランスタロンがここまで大きくはならないですよ世界一面白いことしてないと。でげん現在ね世界一面白いことをしてるかって言われたらちょっとうん全然だなっていうふうに思うのがまあ なんか個人的な感想でして、えー、やっぱり今は日本で面白いことをやってるなぐらいの感覚だと思うんですね。ただそれが世界中の人たちが見ても面白いと思えるような、えー、感覚をちょっとつけないと、これもやばいなってのが、 僕の意見です。なので、あのー、アメリカに行って、やっぱり日本ってすごく鎖国された状態なので、えー、普段見ないような景色とか情報に触れるだけですごく価値があると思うんですね。で、アメリカって言うても、あのー、やっぱ世界一の経済国だし、えー、エンタメとか何をとっても世界ナンバーワンですよ。今中国とかがすごいですけれどもね。なので、そういったアメリカの、まあ、 アメリカでま大川祐介がま挑戦している様子だったりとかあのー、まあ何だことってのを逐一トランスサロンメンバーにはね共有させていただくのでよろしくお願いいたします。でこのポッドキャストではまあどういった立ち位置まあ、最近ね僕辞めようかなっていう話をしたんですけれども、えー、結論としては結構効率的に。 えー、回すっていうところで落ち着きました。あの、それは、もちろんね、コメントいただいたっていう方もいますし、えー、ただね、やっぱり僕としては、みんなにこうやって音声で、えー、なんかその、毎日習慣として聞いていただいて、えー、伝えたいことが伝わるような、え、プラットフォームってすごく重要なポジションにあるんですね。で、まあ、お伝えしたように、僕はその、トランスサロンっていうコミュニティが、もう僕にとっては何よりも大切な存在なので、えー、やっぱりそのトランスサロンで、えー、しっかり優位性があるような、コンテンツ配信 ポッドキャストよりももちろん優先させるのはもちろんです。だし、えー、トランスサロンの人たちが一番の、えー、僕のその、まあ、ファンというか、まあ、支援者、えー、常連客であり、えー、その人たちを大切にするっていう思考はもう、なんて言うだろうな、まあ、当たり前の流れというか、えー、それを その人たちを大切にしなかったら、逆にね、僕がその SNS で表面的につながってる人たちに耳を傾けて調整しているような人間だったら、えー、面白い物語ってのは絶対生まれないと思っていて、だから僕は大切にしてくれる人だけを大切にするっていう、えー、シンプルな生き方で引き続き通していきますので、あのー、よろしければ、あの、このポッドキャストも、まあ、カジュアルな話ですけれども、 あの、聞いていただいて、えー、トランスサロンでは今考えてそのプロジェクトビジネス、す、え、べ、ー、てに関して共有させていただいてますので、えー、初月無料期間ぜひ遊びに来てください。それでは皆さん、また明日。